おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。どうも、こんにちは、ダイソーです。えー、今日から連続で、オイラの楽器について語っていこうと思います。記念すべき第1回目は、ダイソーのトレードマークとも言える、青い立憲バッカー330でね。これは97年式なんだけども、 ちょうどこの時期、ボリューム1でも話したようにクリアブルーを吹くのをケチったために偶然できたキャンディーブルーカラーなのね確か当時の金額で27万ぐらいだったからちゃんと塗装されたミッドナイトブルーが24万ぐらいだったんだけども希少色なんだって高かった思い さてリッケンバッカーの歴史をざっと説明すると創業が1931年で1902年のギブソンより新しく1938年のベンダーよりも古いという位置づけができそんでなんといってもリッケンバッカーの名が世界中に広まったのは60年代になってビートルズが使用するようになったんですねジョンが有名な325ジョージが12弦の3 6 0ポールもリッケンバッカーベース4001を使用し て, て このためか、アメリカのメーカーなんだけれども、どこか、ブリティッシュミュージシャンに使用されているというイメージが強いんね。それがね、有名どころだけで見ると、ザ・フーのピート・ダンゼル。この人のせいでしょうね。アン後に続くモッツ系のミュージシャンが、3 3サンを踊って使うようになる。次は、ポール・ウェラー。 なんかピートターゼントの影響だと思われますけど、今ではおしゃれなブリティッシュミュージックのアイコンになっていて、ね、良いところね、良いところは形以上というのは言い過ぎなんで、音立ちは非常にいいです、音抜けも最高、抜群ですね、悪いところは、ね、山ほどあるですよまず作りが荒い。 ロッドカバーをししたたらマスキングが起こっててりりとかして塗りも広いですちょっとぶつけるだけで塗装が励んで骨も経過すると塗装が劣化してペタペタするようになるかねそんで音も癖がありすぎるよねバッキングとアルペジオは普通にいいんだけど音立ち音抜けがいいってことはサステインが死んでるわけで原因をかければどうにかなるっていうレベルではないです特に高音ののハイフレットのことで ビッキングをきちんとしないと音を拾ってくれない時もあるまあね良いも悪いも口で言うのは簡単なんでこの際音で確かめてもらおうじゃないかと、えー、より緻密に音を確認してもらうために PC で音を出そうと思いますアンプシミュレーターはモイツ系の人の定番オックスのアンプだね、えー、まずはクリーントーンからコードッキングね一ッパッカーで一番気持ちのいい音は、まあ、他のギターでもそうなんですけど なんといってもオープン G ですまずはじゃあセンターから弾いてましょ う, う最後一章次にリアなんか微妙に弱いね次フルに弾いてなんかヘローな感じだねで続きましてアルペジオ弾いてみようと思います行きます ましては原因をかけてやってみようと思います。原因はね、やっぱりやっていくかも<音楽>。まあまあですよね。<笑>若干点は弱いかいう。 だってと こ, ろでこのリッケンバッカーなんですけど去年ちょうどこのチャンネルを解説する前にブリッジを自分で交換して中央ーートマチックというブリッジが入ってたちょっとずつ悪いところを回収していってこの次はね悪い箇所で塗装が剥げやすいっていうのがあったと思うんだけど剥けにくくする加工を施そうじゃないなんとマインディングを入れてみようかと思いますそんんでピックガードが二順になっているんだけど れが薄いの一回ね下の方が割れちゃったことがあって自分で作って厚いものに交換したことがあるのよだけど上の部分はまだ薄いままだし何より高さがあって弾く時に非常に邪魔なんで厚いものを作ってかつ単さをなくしてみようじゃないさらには悪魔の魚力のピックアップ交換にも挑戦してみようと思いますこれはねあのチョイスを失敗したら楽器の良さが死んでしまうので、ね、慎重に選んでいきたいと思います 本日のおっさんマ待チ合うお風呂いかがだったでしょうか。大道の鉄拳作家、俺も欲しいという方は。